勝ったフィエールマンは無印だったんですけどワイドバケンも買っておいて正解でしたこの調子で今週もぶっちり決めたいですねさてさて今週は天皇賞出走メンバーはこちらそして私の予想はこうなりました本命はレイデオロ対抗のスワーブ・リチャードと迷ったんですがそれぞれが出走した去年の ジャパンカップと有馬記念を比較しして決めましたレイ・デオロは去年のジャパンカップで2着に入ってますがこの時北サンブラックに先着して勝ったシュバルグランから 0.2 秒差でしたシュバルグランがほぼ完璧に立ち回っていたことを考えると現役最上位クラスの評価ができると思いますそれに対してスバーブ・リチャードですが昨年の有馬記念で北サンブラックから 0.2 秒差の4着この時 3着のシュバルグランとは同タイムでしたがシュバルグランにとっては中山コースより東京コースの方が力を発揮できる舞台であることを考えるとやはりレイデオロの方を上位に考えるべきだと思います2頭の差はわずかだとは思いますが実際に去年のダービーではレイデオロがスワーブ・リチャードに勝ってますしもう一度ワンツーで決まる可能性も高いのではないでしょうか3番手評価はマカ引きです 昨年のジャパンカップでのレイディオロとな差を考えると逆転は難しいのかなとも思いますが骨折明けだった前走の札幌記念が復調を感じさせる内容でした大外を回ってサングレーザーと花さの内容はこちらの方が上と見ましたそのサングレーザーは安田記念でスワー・ブ・リチャードよりも着順が下でしたから評価としては1段下になると考えます そして穴にはダンピュライトをお す, すめしますここ2戦は勝負どころで後手に回って持ち味を出せていないので東京コースに変わった今回が狙い目かもしれませんアルアインについては前走のオールカマーや3走前の大阪杯でデイデオロやスワーブ・リチャードとの勝負付けは済んでしまった気がしますそれに今回はペースを作る逃げ馬が不在で ススローペーペの決め手勝負になると思いますそうなるとミッキーロケットや奇跡と同じようにここでの評価は少し下げるべきかもしれませんトトトリリックオアトリートさてさて馬券ですが今回は3種類まずは本命対抗の馬連そして印上位3頭の三連服最後に本命対抗からの三連単にしました なんだか今回もかい予想になっちゃいましたけど全力で予想した結果なので自信を持ってレースに臨みたいですねハハッピーハロウィン今回は天皇賞の予想をお届けしました今週も当たるかなとにかくレースが楽しみですねそれでは皆さん良い週末をそれじゃまたね